キシユータラが順次退所予定だ。5月には三宅県も去り、インパクトワーズも年内に退所する。そしてまた新たに、キ、マイ、FT2、キスマイの北山博光、37、も退所する意向であることが、週刊文春の取材で分かった。北山が元スマップの中井正宏よりも慕っていた先輩は、2011年、デビュー18日後に非常最速で東京ドーム公演を観光したキスマイ。 グループをこれまで引っ張ってきたのが最年長の北山だった。20年には女優の内田里夫との交際が文春オンラインに報じられた北山。先輩との関係も良好で、元スマップの中江正宏とはゴルフや居酒屋にも行く間柄だったという。ただそれ以上に北山が慕ってきたのが滝沢秀明だった。昨年秋から何度も事務所と話し合いを重ねていた15年の 滝沢歌舞伎に滝沢から指名を受けて出演が決まった時には片思いから両思いになれたと語っていたほど滝沢も北山の生意気なところを買っており二人で食事に行くなどま弟子のように可愛がっていた事務所関係者だが中井に続き滝沢までもが昨年10月事務所を去って行ったそして昨年秋から何度も北山は事務所と話し合いの場を持っていました 滝沢が対処を決めて周囲に相談。三宅も事務所と交渉し始めた頃です。別の事務所関係者。現在、対処時期を調整中。3月に少子がジャニーズ事務所に北山と話し合いをしているかと質問したが、事務所は否定しなかった。最終的に北山と事務所の間で対処することで話はまとまった。今は対処時期の調整などをしている段階。北山は個人事務所も昨年、 都内に設立しています。当然、北山の母は、退社については、聞いていないとしつつ、こう語ってくれた。期日までにジャニーズ事務所からの回答は得られず、大人なので任せていて、あまり聞かないんですよ。どこで働いていても、真面目にやってくれればいいと思って、影から応援してるだけです。子供は月に自分の道を選んでやっているので任せています。最近はお仕事も忙しくなって、 あまり帰ってくることもなくなって、男だから、出たらだ、っ話ですよ、笑い、ジャニーズに対処のうむ、時期などを陣ネタが、期日までに回答はなかった。4月26日、水曜日、12時配信の、週刊文春、電子版、及び4月27日、木曜日、発売の、週刊文春では、ジャニー北川氏11人目の被害者の告白。 ジャニーズ事務所の性被害についてタレントの相談窓口を所属タレントが務めることになったこと、国分大地が週刊文春の取材に語ったこと、ジュリン社長への直撃取材などについて称号している。週刊文春、編集部、週刊文春、2023年5月4日11日号。10